皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月15日、ロスターのお題が更新になりました。早速全部消化しましたが、この経験値を受け取るのは、バージョン 6.3 になってからです。高々かか32万ポイントですが、地味に大きいです。ナスガルドも更新になりました。 経験値のことを考えたらこちらもバージョン 6.3 以降の方がいいのかもしれませんがさすがに持ち越しすぎになるので今やっておきます余談ですが魔装兵グリモスのこと皆さん覚えていますか図鑑を読むとヒョヒョマンによって作り出された魔物と書いてありますが私はもうすっかり忘れてしまいましたそして王家の迷宮フィーバーも最終日となりました 魔剣士の必殺技による移動速度アップと、輝きの大人効果による移動速度アップって重複するんですかねそう思って走り回っていますが、とりあえずすごく速くなった気がします。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。